子供が歯を磨き出す魔法の絵本ミュートタントスある日の夜の物語俺たっちはワンパックモシバキンモシを作るの大好き歯磨きしない子どこにいるゆうちゃんのお口の中からこんな歌が。 きこえてきましなにやら嫌なことがおこりそうですおくちのなかで3びきのむしばきんがおどっていますみゅうみゅうみゅうみゅうなまえはいちばんうえのおにいちゃんするどいけんをかざします。 まえンンンンはタン、は、いのっぽの番目です。長い鉄砲を構えます。ち「さんびきそろってミュータンスー」 ゆうちゃんは歯を磨かずに寝てしまいました。食べかすたっぷり食べれるぞ。虫歯をたっぷり作れるぞ。朝までたっぷり暴れるぞ。三匹揃ってミュータンス。白い歯をどんどん虫歯にしてしまえ。乳が。 へへへへへとわらっていいましたしろいはをどろどろどろどろとかしちゃえタンがてっぽうではをとかしはじめましたしろいはをガンガンガンガンこわしちゃえスーがおのではをこわしはじめました。 づきづきづきづき痛いよ夜中に目が覚めたゆうちゃんは、泣き出してしまいました。困ったわ。どうしましょう。お母さんは心配そうです。ちょっと待ったそんなことはやめるんだ現れたのは、みんなの味方、あのヒーロー。良い子の良い歯を守るため、 シカイダーマン参上子供たちの歯を虫歯にはさせないぞ3匹揃ってシカイダーマンを攻撃です歯磨きしない子なぜ守る虫歯を作ってなぜ悪いサボった子供が悪いんだシカイダーマンが危ないシカイダーマンは 歯ブラシをシュシュッと取り出します。子供たちの歯を虫歯にはさせないぞ。三匹をゴシゴシゴシゴシこすります。たまらず三匹は悲鳴をあげました。俺たちは歯ブラシが大嫌いなんだ。すると三匹は、 たたいいしししました俺たちはききを作るのがってたい ビビビビビビビビビおれさまはそのなもたかき3びきはがったいしてむしばきんのお様さまになったのですデスプラークはおおきなこえでききました。 子供たちは、なぜ虫歯になるのか。シカイダーマンは答えます。それはお前たち、虫歯菌が虫歯を作るからだ。違う我ら、虫歯菌のせいではない。子供たちが歯を磨かないからだ。テレビが見たいからと歯を磨かない。眠いからと歯を磨かない。おやつを食べても歯を磨かない。 大事にしない歯を虫歯にして、なぜ悪い。デスプラークの言葉に、シカイダーマンは困っています。歯を磨かない子供を守るお前も、愚か者だ。デスプラークが、シカイダーマンにビームを発射しました。ガルバニーショックそれでも僕は、 子供たちを虫歯菌から守ってみせるシカイダーマンもデスプラークにビームを発射しました。アルギンサー ン, ーサーンシダーマンは力を振り絞ります。人は虫歯になったとき、治したいと思う気持ちを持っている。大事にしておけばよかったと。 後悔する気持ちを持っている僕はシカダーマン僕はみんなのことを信じているその時ですお母さんの声が聞こえてきました明日からちゃんと歯を磨こうねうんゆうちゃんは大きな声で答えますその言葉を聞いて シカイダーマンは力が溢れてきました。するとシカイダーマンのビームが大きく強くなりました。うわあ、やられたー。デスプラークは悔しそうです。明日から歯を磨くだと本当にできるのかな。 ちゃんと歯をみがかないとおれさまはまたもどってくるぞゆだんするなよそういってデスプラークはどこかにいってしまいましたつぎのあさからゆうちゃんはまいにちまいにちをみがくようになりましたそして こんな歌を歌っています。毎日歯磨ききれいな 歯, 歯磨きするのが大好き。怖くはないぞ。みゅーかんさん。おしまい。